よしゆきよしゆきよしゆきビジョンメイチブルガリアヨーグルトイチコソフトキャンデー爽やかな美味しさメイチブルガリアヨーグルトイチコ トキャンで見ていっちゃいましょう開けちゃいましょう 風呂をを開開け、チャックを開きましたそうですねまさしくあのブルガリアヨーグルトのいちごヨーグルトの香りが漂ってきますね。 で、こいつが本体ですかそうですねほんのりとピンク色の粒ですかねこれはなかなか綺麗ないい色をしていますねそれでは一ついただきますん ヨーグルトはあのブルガリアヨーグルトのあの味なんですけどあのですねなんかねいちごがちょっとねサクサクした感じが残ってる感じがするんですよおそらく多分ん見るかな多分乾燥いちごが入っているせいですかねそそのせいかそう いちごのサクサク感みたいなのがあるような感じがしますねうんまあでもキャンデーっぽいかなうんうん 表面の硬転がそんなに硬い感じじゃないですね、うんうううううん、ちょっとプニプニときてヨーグルトの味そして乾燥イチゴのサクサクとした 感じまあ少しかなこれうんであのブルガリアのイチコヨーグルトの味がこうまとまって広がっていくって感じですかねうんでも意外に なんだろ、う、想像と違って、なんか、乾燥いちごのサクッとした感じがあるから、ちょっと不思議な食感といえば、食感かもですね、これは。うん。です。以上メンチ、ブルガリアヨーグルト、いちご、ソフトキャンデーでした